こんばんは、石田明です。あ、明君お願いします。はい、どうも<笑>さあ、明君。えー、今夜の最後になるけども。<笑>いい年なんですよね。<笑>もう、<笑>く君なんて呼ばれる、うーんな、なんでしょうね。部長とか課長とか言われててもおかしくない年ではあるんですけどね。はいはいはいはい、<笑>そうですね。でも若手の頃は、あ明君。そうですね。はいはいはいはい、あまあ、それはありましたけどね。ですよね、えー。なかなか皆さんにも呼ばれないですもんね。うん。うん うん、まあ、読んでいただけてありがたいと思います。<笑>すみません。じゃあ、アキラ君んで行かせてください。あいやいや他の若手にも言っときますかアキラくんで読んでいいって。<笑>やめてください。<笑>さあ、くじを引いていただきまして、出たアルファベットに応じたトークしていきますよ。じゃあ、アッキー。あ それほどあの、親しくない、ね、そうなんです。ごめんなさい。あの、僕ね、芸風なんです。<笑>それほど親しくない人と、あの、放送の間だけものすごい仲良くああ、なんかでも、羨ましいで す, す、はいはい。そういうことができるいはいそういう仕事なんです。<笑>嫌わないでください。はい。うん、承知してます、それは。重<笑>々分かっております。さあ、えっ、ー、と、ひいたくじ、D 賞です。D 賞は、前回に引き続き、リスナーからのお便りですね。はい、えー、そうなんですよ。この間も言いましたけども、たっぷり来てるので、 こちら、えー、父ちゃんさん、えー、わしさきさん、石田さん、こんばんは。こんばんは。きっと小さい頃もさぞ可愛かったであろう石田さん。石田さんが、これ自分の中で一番古い記憶だな、と思う印象的な出来事は何でしょうか古い記憶。はい。どこまで覚えてますええー、俺。でも、3歳ぐらいかなぁ。あ、すっごい覚えてますね。本当ですか僕は、今頭の中で検索してみて、はい、こう。 あの、保育園に通ってた時の記憶なんですけど、はいはい、それって5歳ぐらいじゃないですかああああああ。で、それが一番古いな、そこより前ってどう考えても思い出せないな。はいはいはい、こう、自分がスモック着て黄色い帽子かぶって、はいはい、で、あの、お泊まり会があったんです、うんはい、で、わーわー楽しいとかいう、はいはい、テンションでいたのに、はい、あの、夜みんな、こう、肝試し、 コーナ ー, ー、コーナーじゃないから。肝試し会 も, でよ、ね、もう夜ついてたんで、はいはい。それがすんごい怖くて泣いちゃったって、はい、<笑>バカみたいになさっきまであんなにワーキャ騒いでいたのに、楽しい楽しい<笑>そういうテンションだったのに、<笑>泣いて泣いて、はいはいはい、で、で、それで、最後、まあ、 しょうがないからって、先生が手を引いて連れて行ってくれること。それでもやらせるのかよと思ったんですけど。で, で、それで、まあ一応そのイベントは終了して最後、こうお泊まり替えたから寝るじゃないですか。みんなで横になって寝るんですけれども。で、その時に先生が、こう僕の隣に来て、寝てくれた。あ, あ、さっきあんなに泣いたからだ。 だから気遣ってくれてこの、この子、夜怖いんじゃないかと思って、隣にわざわざ来てくれたんだ、って思ってた記憶が一番古いですね。一番古い記憶が、うわぁ、大人に気遣いちったよ、って言う記 そ, <笑>それなんですよ。な<笑>ん<笑>でしょうね。あの、前に お, お聞きした少年時代のエピソードも含め、はいはい そういう子供だったんですね。そういう子供です。なんか、恐怖だったら恐怖とか楽しいだったら楽しいに、全面的に心を預けきれない子供だったんですね。はい、そうなんです。え, ーえ、だって、子供の頃から思ってませんでした、はい、であの、あの、保育園の時の記憶で、また今、ちょっとフラッシュバックで思い出したんですけど、こう、みんなでわーって騒いでるじゃないですか。はいはいはい、騒いでる時に、はいはいはあ、僕いつか死ぬんだ。<笑><笑>どうしよう。死んだら僕、 今楽しいとか思ってるのもどう、どうなっちゃうんだろう。で、周りです騒いでる子供見て、みんな、僕は今こんなに落ち込んでるのにみんなそんなこと考えもしないんだ<笑>なんでだよみんなが、みんながそうやって楽しんでいられるのはみんなが考える。 で、あろう、それを、僕一人が背負ってるからだよ<笑>おい、やばいぞやばいやついんド。<笑>でも、そういうこと、本当に思ってませんでした。えどうだろう、で, でも。いや、でも、死と永遠について考え出したのは、もうちょっと後な気がすんなぁ、はい。いやいや、子供って敏感だから、そういうこと考えますって。考えたのか、で考えたことを、忘れてることにしてんのかなぁ、えー。かもしれないですね。なのかもしれないなぁ。えー ああ時間だああこの話すげえ楽しいのに俺も保育園で一人でずっと遊んで話したかった<笑><笑>あの紙飛行機をって紙飛行機がすごいカーブを描くようにえと羽のところをわざと追って一人でずーっと一した人でずーっとどれだけ曲がるかやってたんです傍<笑>から見たら友達いないのだけど楽しいですよね、うん、そう楽しい自分系精神に沸騰してるからあふれてるんですそう楽しいですよねちょっと楽しかったしまった<笑>